皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月17日。やはりこうなってしまいましたね。破壊編最後の敵の討伐を2回失敗してしまい、心が折れかかっている状況です。報酬が先人の箱になので、スルーしちゃってもいいのかなーって。ちなみに、魔界で獣系討伐は、バンマの塔で倒した分もカウントされるので、そっちでやるのがおすすめです。 2の祭壇で獣系がたくさん出てくるので、それで達成できると思います。知らなかったという人は、来週からぜひ試してみましょう。昨日は DQ10TV の配信があり、バージョン 5.5 の情報がたくさん発表されました。中でも、我々のチーム内で盛り上がっていたのが、チームレベルの上限解放についてでした。チームレベル70でもらえる、お馬さんのドルボードがとてもヤバいですね。 これは一刻も早く取らねばならないということで、バージョン 5.5 初日スタートダッシュの仕込みを完了させました。赤文字ばかりでワクワクしますが、実際に点数を計算したらそうでもないというのがポイントです。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。